お待たしております、はいね、今何歳ですか今17になりました17歳ですね、はい、2人とも新1年生ですから4月からか10年前初めてお会いした時のことは覚えてないですよねそうですね、うん、すいません<笑><笑>そんな知ってるよ とっても当時からもう演技家として評価も高かったしいやいやああののの当時の自分の演技を見ることはあります か,、うん、なんか私、結構自分の演技を見るのが恥ずかしくて、うん、もっとこうできたかもしれないとかいろいろ思ってしまう自分がいるのでる、ね、小さい私が何かやってるなみたいな直視でできないですね、うん、<笑>そんな真ナさん子役時代からのあるイメージが悩みのターンになっているんだとか。全てが なんかこう完璧にできちゃうのかなっていうイメージがあるんですよ。 それよくおっしゃっていただけるんですけど全然そんなことなくて初めて会った友達とかに「マナちゃんって意外と話しやすいんだね」とかすごいショックなんですよ私どんなイメージなんだろうと思って結構せっかちというか私なんかこうそそっかしくてこの間とかは学校で会を間違えて先輩の教室に堂々と入ってしまったりとか本当は私の教室は3階だけど4階の同じ場所にある教室に入ってしまうみたいな感じ あのいつまでたっても自分の今の教室が覚えられないってこといやそこが自分の教室だと思っちゃうんですおこれしかも4月から3回もやってるんですよ<笑>それはちょっと重症な感じで高1 <笑>の時のクラスに間違えていっちゃうとかっていうことそういうことでもないんですで何なんですかねすごくぼけっとしてたんですかねぼけっとしていて3回は間違いない<笑><笑>私も子供の頃から国民的に人気者だったマナさんも今や17歳微妙なお年頃となりました 17歳っていう年齢に関してはどんなふうに自分で意識してます 先を見越して行動できるのがやっぱり大人なのかなっていうふうに私は感じるんですけどまあまだ私はその子供だなというかそんなに先を見越して行動でができなくて羽目を外しすぎたりして叱られることっていうのもあるんですけどえ羽目を外すっていうありますよちょっと騒ぎすぎて怒られたりとか<笑>でも叱られてもいいのが17歳なのかなっていうふうに思っていて<笑>うんうんうん、うん、なんかこうすごく子供と大人の狭間というかまあ確かに17歳ってそういう意味ではまあもう少しで大人 でも大人にはなりきってないすごく微妙な年だなと思いますそうね。こう青春の輝きと痛みみたいなものを一番<笑>、はい、こうイメージさせるのが17歳、はい、そして永遠に帰ってこないのが17歳<笑>そうなんですね絶対帰ってこないもっと楽しまないといけないなと思ってきました<笑><笑>僕は、はいま、なちゃんんののつ下の娘がいるんですあそうなんです、はい、なんだけれども、はい、やっっぱいとあって<笑> 部屋には入れてくんないんですあなるほど扉のところで話すんなら話すちょっと恥ずかしいとかもあるんじゃないですか親とこう仲良くしすぎるとかも、うん、なるほど自分では何でもできると思ってしまう部分もあっても、うん、実はそうじゃなくてそれを認めるのも嫌でみたいな、うん、それで反発しちゃうみたいな気持ちもあるんですかね、うん、なんだか妙に納得してしまいました。<笑>